の方も素晴らしいと思いますのゃあ50以上いった方はです、ね、次聞いていこうと思いますので会場50以上いった方手をげていただけないでしょうか。50以上いった方いない、50以上いった方いますか手前出してただけない。 おおいらっしゃいますね素晴らしいですねありがとうございますはいはいはいちょっと加藤先生お名前メモしてくださいねはい<咳>はいどこかでお話を お, お伺いするように し, しておきますのお名前ちょっとメモしておいてくださいじゃあ50以上いった方ですねありがとうございます素晴らしいと思いますちなみに今週末ですか本会議ですかどっちですか本会議で50以上素晴らしいですね皆さん拍手しましょう素晴らしい<咳>いいですか50以上いったからののののののの 違う違う違う違う。もうここに入ってね。もっともっとこっち来てね。素晴らしい。もっと近くで真ん中でいいですよ。素晴らしい。はい、ありがとうございます。50以上行った方なんですけれども、あの、50以上行った方に言っておきますねあ。あの、めちゃくちゃ大事なこと言っておきますね。50以上行った方にじゃ大事なこと、はっきり言いますね。金を使え。めっちゃ簡単。広告費、ジャブジャブ入れな、今。50以上行ったってことは、電話鳴り出してんねんな。多分問い合わせ10件とか。 うまかっった20件以上いってるでおそらくですけどね新規はなってるけどリピート率に問題があるとかね回数券の再販でしくったとかまあそういったことが起こってることがよく多いってことは何するのかって言ったらめっちゃ簡単で広告費引き続きアリがね年出しまくってジャブジャブ使ってもうひたすらリピートの練習しまくることで今の新規の流れを絶対止めるのこの2点これっただやればいい。 であのー、50以上行った方っていうのは、まあ、なんで50以上行ったかっていうのは、はっきり分かってないかもしれないですけど、もうめっちゃ簡単で、新規が成りだしたから、そしてやっと事業の形態として、うまくいくきっかけを見つけ始めたフェーズなんですね。ここで止まらないことなんですね。50でいいじゃじゃなくて、50の段階、ググララなんですよおそらくです予約約もまだ3 4割ぐらいだと思うんですよ。 50いったぐらいってで、これを予約がガンガンなっていって、常に7、8割声出して、電話なってきても取れへんぐらいのフェーズは、さっきの先輩方なんですよ、なってきて忙しくなりすぎて、あの一軒の電話を取りこぼすなってフェーズになっちゃってるんですよね、そこを目指すことなんですね。なの で, で、どうすればいいのかって言ったらもう一回言いますね、めっちゃ金使うことですね、今、ビビらず広告費を投資し続けること。 これがめっちゃ大事になりますので、えー、いいですか皆さん、だから、50以上行った方、あの、オンラインの方もオフの方も聞いてもらいたいんですけれども、あの、広告費を2、30万使えってことは、月間の給料をぶち込めみたいな話なんですね。PT とか重歳しからすると。もう訳がわからん。けど、なんでその訳のわからない行動ができたからって言ったら、めっちゃ簡単で先輩がやってるから。うまくいってる人が、どうやら広告費2、30万使っててうまくいってるから、なんか、だから流れでやってみたんですよ、おそらく。とか言われたから、先輩に。ってことは、何が大事なのかって言ったら、 いいですか皆さんは今マラソンでいうところの中盤層です。先頭を走ってるランナーの人たち、この人たち。で、50条打たかった方中盤の層。で、中盤の層がこっから一気に前に駆け上がるか、後ろに落ちて消えるかの差は何なのかって言ったら、先頭についていくかどうか決意することですね。これがめちゃ大事。絶対間違えちゃダメ。今までうまくいったのは、場の力であり、環境をグイグイ作ってくれた先輩がいるからなんですよね。決して自分の力じゃないですよ、皆さん。これだから自分の、 ね、働いてる職場、別の職場とか、リハ職の場所とかで、あの広告費2、30万使えって言われることがないですよね。そしてそれを、広告費2、30万を使ってないことが異常だというふうな文化がない。え、広告費2、30万使ったことないんですかって私は思うんですよ、塾の中であれば。その環境がいい当てはまっている。だからそこの中で自分がちゃんと位置しておいて、先頭を行く人たちに絶対所属することと負けないこと。 そして、絶対にやらってほしいのは、一人治療院の限界ギリギリ。あの、昨日誰か言ってたんですね。もうね、限界ギリギリ、あの、過労死する直前まで一回働いてみようと思いますって、誰かが言ってたんですよ。これがいい。一回やってほしい。今のフェーズで過労死する直前まで働いたほうがいい。で、リーフは、一人でお店やってて、過労死する直前がどこがわからなかったら、どこまでギア上げれるか 見, 見定められないから。はっきり言って、加減しながらビジネスなんてやるもんじゃないですよ。 これいけると思ったら全部ぶち込むんですよ。全身全霊をぶち込む。まあ当然のことですよね。なので50以上いった方はお金をバッていったもので必死にそれをね、回収する作業が起こってるんですね。なのでもう全身全霊でね、いつか100以上打ってキャッシュの面ではちょっと安心できてきたってフェーズがおそらくあと3ヶ月以内に来るから頑張ったら。でもそれを作ってくれたのは何なのかって言ったら先を行く先輩の 存在と、あとは勇気を出して広告費入れた行動なんですね。これがだから皆さんの成果を出したきっかけになってるわけなんです。だからこれを忘れないことなんですね。で、これを忘れないことと、ここの先頭にいる先輩方から、絶対に諦めないこと。そして心の底では思っていてくださいね。一番打ったの今回、安富先生でしたっけいくらでしたっけ ?400 いくらですかです、ね、はい、素晴らしい。400万8000打ったんですね。どう思いますか違う違う違う違う。 俺500いくって言ってもらっていいですかいやあすみませんもうもう一回テクストいきますねじゃ あ, あの安倍さん今回売上いくらやったんですかどう思いますか500いくらしいです出ました素晴らしいこれなんですよ宣言しちゃいましたねこれ収録されて次の熟成みんな見ますねやるしかないこれバーの力これ一人だったらもうね一人で家でできないですねこれね一人でやってたらもうできないですからこういうことなんです競争することなんですね もう学校とかクラブ活動みたいなもんですよね。もう競争していって負けない、やりきるんだ、そこなんです。で、その辺のネジが緩んでくると、ちょっとずつね、おかしくおかしなことになってくる、おかしなことになってきて、売り上げが急に下がる月が出てくるというふうに私自身思っているわけなんですね。いいですかだから皆さん、あのオンラインの方も一緒ですけれども、あの何がうまくいったのかっていうことを忘れないことですね。やっぱりこの特殊な 塾というわを我々常に意識してることは何なのかって言ったらもうやっぱり変わりも嫌われ者で誰にも理解されないこれでちょうどいいですよ最初は変わりも嫌われもいろいろ罵倒されるね何でもよくわからないけれども結果を出していくんですね私たちでこの結果一番最初出すと何言われるかって言ったら「おいおいおいおいおい」って形で若いのがまた売り上げ出して偉そうに言っとるって言われるんですねでも私気づいたらですねこれ3年続けてみてみんな ポイントは何なのかって言ったら、罵倒されること、嫌われ続けること、ね、自分が異常者だと思われること、3年続けてください。3年続けたやつが当たり前の基準勝ってます、その業界の。何回も見ていきました、私。むちゃくちゃ言われたんですけど、今、まあ、見てくださいよ。PT とかガンガン開業行きますね、最近。もう最近学生から行かれるから、私はちょっと焦る。学生から行くって、将来この子大丈夫なのみたいな。患者じゃけどでなんて言ったら、藤井さんの動画見て私も行けましたって言われて、マジかみたいな。変わっていくんですね。 続けることなんですよ。異常者であることを続けてやつがその業界の基準になってくるんですよね。これ絶対みんなやってほしい。これ、木だけ絶対続ける、地域で。周りの接骨院のおいちゃんが寝てある間も働く。周りの接骨院のおいちゃんが、ね、いろいろね、あのー、<笑>家族旅行行ってる間でも働くんですよ。で、それをまずやりきって50のフェーズを一気に駆け上がって、お金、広告費もう勇気を出して入れまくっていって、前にいる先輩の絶対に袖を外さないことね、つかむ。 練習しますちょっと安野先生の装置と袖ちょっと掴んでみてください今そうそうそうそうそうでおいっ て, って安野先生でバッて振り払ってみて振り払く離れてるやんってこれバッてやってみてそう離さないそうそうもっともっともっとそうそうそうそうそうそうそうもっともっ と, もっと動かすもっと動かす<笑>そうそうそうそうセーター伸びるじゃないですかそれ素晴らしいじゃあ戻りましょうなんかね くだらない遊びみたいに思いますけれども、これぐらい皆さん思いました今の、今のシーン。目に焼き付けてくださいよ。大丈夫ですかもうこうでもう振り離さないこと。なんか知らんけど、400以上行ったって安野先生思ってるかもしれない。この人が400出たりもいっぱいあるから。ね。その辺を全部吸収してパクってことなんですね。実はだから私たち講師陣が教えることよりも、こういう先を行く先輩とね、一緒に飯食うことなんですね。うん。一緒に飯食って、もう教えられる範囲全部教えてもらうという形でやっていくことが、 50の方が今やること。そしてこういう先輩に絶対しがみつくことですよ。皆さんの夢、もう諦めるんですかってことなんですね。私嫌でしたね。悔しかったもん。やっぱ売り上げでまあ死んでも死にきれんなと思いながら行ったね。私の場合だったら。いや腹立ってたから。あの時病院でボロ稼がれたけど、とりあえず売り上げだけ立ててあって、<笑>あの、収入ではあの部長は抜いてるぞみたいなのは、一個でか作りたかったよね。それやっぱ野心はありましたね。 野心と大量行動そして先輩の存在が、まあ、皆さんをうまくいく、ね、形にしてくれてるんだってことを忘れずにここからもう一度邁進していただければと思うじゃあご住所の方素晴らしかったありがとうございます拍手でお願いします